はい、えー。皆さん、こんにちは。はい。えー、じゃあね、今日も、ね、N4 の、ね、練習問題ですね。はい。えー、はい。じゃあ、1番。私がしますので、キムさんは、えー、しなくてもいいです。ね。はい。えー、キムさん、韓国人ですかね。はい、えー。何々、なくてもいい。ね。 ね、例えば、でしょうね。明日は日曜日ですから、ね、学校に行かなくてもいいです。とかね、えー、ですよね、えー、とか、お腹が空いていませんから、ね、ご飯を食べなくてもいいです。ね、はい、そんな時に使います。はい、2番。ボタンを押すと水が出ますね。ボタンをこう、ね、押すと、おお 水が出ます。でね。え、ちょっとこれ難しいですけど、おす、めとかとか、ばとか、ならとか、たり、たら、たらですね、えー。これね、難しいですね。はい。でも、ば、うん、の時は、ね、押せばになりますよね。押せばなら、これは OK です。はい。押しなら、押しなら。うん、こんな日本語はちょっとないですね。ね。 え、押すなら。でも、ボタンを押すなら水が出ますは、ちょっと変です。まあ、ならはダメですね。はい。えー、押したり。ね。まあ、押したらならいいでしょうね。押したら。ね。これだったら、ボタンを押せば、ボタンを押したらは OK ですけど、これはちょっと形が違いますからダメ。はい。えー、3番。はい。週末、美容院に行って、 で髪を切ろうと思っていますねはい何々うと思うねはい、えー、ここはね何々はね移行形と呼ばれるものですねはいね、えー、一グループの動詞はいくだったら移行ですねオダンですねオダンプラスうですねはいだ、えー、かね 行こうと思います。ね。今日は、ね、友達の家に行こうと思います。ね。で、これは、切るですから、1グループですね。はい。切ろうと思います。ね。はい。で、2グループだったら、ね。2グループだったら、例えば、えっ、ー、と、見るの時は、うん、見ようになるんですね。見よう。ね。ルーを取って、よう。だから、もし、 髪を切るが2グループでしたら2番でいいんですけど、ね。切るは、ね、髪を切るは、ね、あの、1グループですから、ね。1番です。でも、服を着るってありますよね。服を着るは2グループですから、ね。あの、もし服を着るが、だ、着ようと思いますになるんですね。はい。 はい。じゃあ、1番ですね。切りよう、切るまい。ね。これはね、ダメですね。はい。じゃあ、4番。暑いですね。うん。何か冷たいものが飲みたいですね。はいえ。そうですね。暑い時は冷たいジュースとかね。飲みたい。はい。じゃあ、タイはね、マス系ですね。ここにね、マスが入りますね。マス。ね。えー、暑い時はね、 涼しいところに行きたいです。とかね。冷たい食べ物が食べたいです。ね、マス形ですね。はい、えー。5番。3年イギリスにいたので少し英語が話せます。ね、これは可能形ですね。可能形。ね。話す。ね。えー、話す1グループ同。1グループですね。話せる。 ね。はい。えー、行くだったら、行けるですよね。行ける。枝んですね。行、えー、けるになります。ね。はい。えー、まあね。他は、ね。ちょっと意味がね。合いませんね。はい。はい。じゃあね。えー、ここまでですね。はい。じゃあ、お疲れ様でした。